腹筋はどうしても首が痛くなる。 体を起こすと腰が痛い。そういった方におすすめなメニューを紹介します。今回は、スローダウンエクササイズです。今回のメニューは、通常筋トレというと、力を入れる、抜くということを繰り返すと思います。今回は違います。力を入れたまま、ゆっくり倒れるだけです。どのメニューも難しくないので、一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。運動が苦手な方、だけど筋肉つけたい。できるだけ痩せる体を作りたい。そういった方におすすめなメニューを紹介します。筋肉というと、力を入れるとき、コンセントリックシュート。 力を入れたまま引き伸ばされるとき、エキセントリック収縮と言われています。この力を入れたまま引き伸ばされるときの方が負荷があると言われています。皆さん一生懸命力を入れようとしてると思いますが、実は力を抜かない意識をした方が筋トレになっているんです。今回はその方がやりやすいのに筋トレになるスローダウンを紹介していきますので、一緒にやってみてください。それでは紹介します。ままずは上を向いて寝ましょう 下ろすすすげるっていいうことを繰り返すと思います今回は下ろすのをとにかくゆっくり下ろしていって戻すのは楽に戻してくださいこのスローダウンのポイントはとにかくゆっくり動くことがポイントです力を抜かないようにゆっくり引き伸ばされる感じで降りたら戻します目安としては20秒かけて降りますこれを3回です行きましょうスタート 腰が浮かないように足を遠くに持っていくイメージでゆっくりゆっくり力を入れたままです。少しずつ下ろしていきます。腰浮いちゃうよって方はね、しっかりお腹引っ込めてみてください。よし。オッケー。膝曲げて戻ります。行きましょう。スタート。 動かすよりもね、下腹効いてると思います。もう本当にね、足を止めてるぐらいの感覚です。ゆっくりゆっくり。頑張って。オッケー。さあ、ラスト、しっかり腰つけていきましょう。スタート。ゆっくりなります。できるだけね、お腹を引っ込めて。 今日は長く吐きます。遠に足を持っていってください。よーしオッケー。今度は座ったままで。ゆーっくりゆっくり倒れ。ていったら。肘ついて体を起こしてください。いきましょう。スタート。3回です。 もしバタンと倒れたらねまた起き上がってくださいできるだけ下向いて20秒かけて置いていきますお腹、ま、の力を抜かないように息も長く吐きますはいオッケー肘ついて起き上がりましょう2回目ですスタートしっかり腰丸めて降りるときはね腰からゆっくり いい力を抜かないいように変えてのーーラスト一気に力を抜いたらためです。 ああとにかく入れて腹筋が緩まないように疲れたまんまはい OK 結構効きますよね今度はスクワットです足肩幅にしてしっかりお尻を出してお尻をしっかり出してゆっくりゆっくり20秒かけて下まで折ります立つのは手ついて上がってもいいです行きましょうスタート股関節から しっかり後ろに引いて。止まっとくぐらいのイメージです。できるだけお尻は出します。ゆっくり耐えて耐えて耐えて。頑張ってオッケー手ついて上がっていいです。行きましょう。スタート 力抜かないように。 最後は上半身です手肩幅でちょっと指先内側を入れますこのまま斜め下に肘を曲げながら体をゆっくり下ろします行きましょうスタートゆっくりゆっくり肘を曲げていきます止まっとくぐらいのイメージです力が抜いちゃったらパターンでいっちゃいます力抜かないようにゆっくりです よし。上がるのは自由に肘ついて上がってください。二回目。スタート。ちゃ ん, んと肘曲げて。とにかくゆっくり。動いてないぐらいのスピードです。頑張って。耐えて耐えて。よし。 お疲れ様でした全部3回ですですが1個ずつ20秒で動いてますので。 何回も動いてるぐらいの感覚なんです回数少ないのにしっかり効いてます初級者中級者の方はですね降りるだけを意識してフォームを意識して早く動かないそうすることでしっかり筋肉に効いてる感じが分かると思います動画を見ながら何度もやってみてください頑張っちゃったよーかって方グッドボタンとコメントで教えてください今回もご視聴ありがとうございました